はいどうも、ふんジャパぱゆうです。本日は現金動画撮っていきたいと思います。はい、というわけでですね、えー、今回の動画は、えー、モーニングアウトのツルツルの岡村浜ルちゃんがね、えー、フォトバック発売決定しましたということで、えー、ちょっとね、えー、そのプロモーション動画というか、メイキングなのかな、えー、動画が、えー、公開されたので、一緒に見ていきたいなと思っております。それでは行くよ。レッツゴー 衣装めっちゃ可愛いですね。幼い感じも、フレッシュさも、残しつつ、大人っぽい私も、皆さんに見ていただけたらなっていうふうに思います。撮影頑張ります。いや、スタイルいいっすよね、やっぱ、手足超長いんだよね。うん、可愛 い, い。いや、お、まあ、スタイルいいな、足長。いや、大人っぽいっすよね。うん。 いやこういうとこでもなんかちょっと幼さも残って別妙ですよねいやてかマジモデル表をちょっとねあのしてもらいたいぐらいいやこれとかマジかっこいいな表情の作り方うまいっすよねすごいなんか表現の仕方がいいっすね ね、ちょっとこういうねモデル系のお仕事とか全ての撮影が終了しました沖縄で撮影することができてたくさん美味しいものを頂 い, いたんですけど本当に私が一番記憶に残っているのがステーキをいただいてそのステーキが本当に美味しくて美味しかったんですよ<笑>だから沖縄県が大好きになったのでいつ<笑>か撮影とかで来れたらいいなっていうふうに思いますありがとうございましたババイバーイああ<笑> ホマルちゃんらしいなはいということでご覧いただきましたモーニング娘。について岡村ほまるちゃんのフォトブック、えー、発売決定のね動画でしたいやほんとね、あのー、めちゃめちゃその服の着こなしとかもねあのすごい様になってるというかねバシッと決まっててすごいかっこいいなと思いましたねでなんんてていうか岡村ちゃんって なんていうかめちゃめちゃ背伸びたんですよねであのー、なんか手足とかもスラーッとすごい長くてで足の位置っていうか腰の位置が超高いんですよで足のガ っ, って思ってだからこのスタイルの良さをねもっとその生かしたこのモデル業だったりと か, なんかそういう仕事がね、えー、もっともっと増えたりするとまたこの若村穂町さんの魅力とかもねもっともっと輝いて、えー、その世間の人にね えー、たくさん知ってもらってね、えー、応援してもらうようなこのシステム作りができるんだろうなと思っておりますのでぜひともね、えー、運営の皆さんちょっと岡村昆和ちゃんとそういうねあのファッション系の仕事とかもあ、えー、げてほしいなと思いますホントねこの撮影の空景とか見ててもですね、えー、表情の作り方とかもすごい自然 で, でなんていうか肩の力がねうまく抜けてる感じです とかかもなんかすごい自然体でよかったですしであのー、それであの服とかもねそれぞれねなんか可わいかったりかっこよかったり結構ラフな感じだったりはたまた制服のね姿だったりとかもうほんと様々なね魅力がすごいあの出ててあのこれは非常にいいフォトブックなんだなと思いますねなんかこういうおしゃれなフォトブックいいですねはいでね全体にまとうオーラだったりまあ表情もそうなんですけれども このすごい音っぽさがまた増したなと思っててこの流し目の感じとかもうわーなんか成長したなーって感じとあとはでもなんかどこかまだそのあどけない感じっていうのも若干残ってるんでこのね絶妙なこの中間の位置にいるというかどっちの人力も合わさってる誉れちゃんしかできないねこの表現の仕方っていうかねそれがまた素晴らしいなと思いましたねいや誉れちゃんのねこのポテンシャルがねまたすごい素晴らしいなと思いましたねで<笑> あの、なんといってもですね、最後の、あの、エピソード。あの、撮影のね、お話しするかと思いきや、まあそこはね、やっぱりあの、ステーキのお話なんですよね。はい。いや、ここら辺がね、でも僕、いいと思うんですよ。はい。あの、やっぱり、誉れちゃんといえばお肉大好きですから、このステーキのお話、存分にね、もうしてほしいなと思いますし、やっぱりお肉を飾ってるときの誉れちゃん、本当に楽しそうですからね。いや、もうその姿を見てるだけで、やっぱりね、あの、ファンの、 えー、みんなはですねう嬉しくなるというかねああ今日もお肉のこと語ってあ楽しそうにしてるああいいねっていう感じになるんでね、はい、どんどんあのお肉語ってほしいしあの美味しいお肉食べてもらいたいですねはいというわけで、ねえー、ここまで動画を見てくださってありがとうございましたまたね、えー、この動画がいいねと思った方岡村萌さんのフォトブック買いますよと、えー、いう方はですね高、えー、評価とチャンネル登録よろしくお願いします、えー、そしてね、えー、コメントもどしどしお待ちしております いやお前ちゃんめっちゃスタイルいいねとか<笑>そういったコメントね、えー、どしどしお待ちしておりますのでぜひともよろしくお願いいたしますというわけでまた次回の動画でお会いしましょう see you next time